はい、どうも6代目です今日はまあお盆休みの延長みたいな感じで午前中は娘たち2人連れてドラえもんの映画を見てきましたスタンドドバイミードラえもん 3D ですなんというか今まで見たことある話の詰め合わせのような感じのストーリーでしたやはりあののび太がジャイアンに向かっていくあのシーンだけは今もいいですね まあ見ていくうちに、あの、3D のドラえもん、まあ見慣れていって、不自然も消えていくんですが、やはりまだ私は声が馴染めない。私たちの時代のあの声じゃない。やっぱりなかなか馴染めません。昔のあのドラえもんの声が良かったです。スタンドバイミードラえもん。今まだまだ上映中です。皆さんも